<笑>さあ守ってないといけないよねこのゲームって<笑><笑><笑><笑><笑><笑>俺が先だ俺が先に倒すんだあクソ負けた